皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年2月18日、北京オリンピックがいよいよクライマックスです。特にカーリングが大変なことになっています。普通のアニメやドラマなんかだと2画面で同時にやれるのですが、オリンピックは無理ですね。特にカーリングは無理ですね。完全にゲームの手が止まってしまいます。というわけで、ここ数日のネタ出しが滞っています。 でも、オリンピックももうすぐ終わるので、あと数日の辛抱です。そんなザレ事はさておき、今日からビットキャッシュのキャンペーンが始まりました。メタル迷宮招待券や福引券も嬉しいですが、DQ10 ショップのお買い物経験値400ポイントが大きいですね。これだけでシルバーランクになれますし、この5000円でアイテムを買えば、ゴールドランクにもなれます。今年のシルバー特典はガーデンベッドで、ゴールド特典はバケットウィックとフラワーカンカン帽です。